でトヨタリドマネジメントってちょっとお話をするんですけど、これ結構さっきのあの3つの誤解っていうのがよく世間的にですね誤解されているところがあるので、そこをちょっとお話ししていきたいなと思います。さっきのはもうちょっと簡単に話しましたけど、1つ目の誤解は、製造現場の話でしょと、ホワイトカラーに関係ないよねと、TPS とかね、トヨタ生産方式って製造業の話じゃないですかと言われる人がいます。でもこれ大きな誤解で、 実はこの考え方が海外に広がってリーンスタートアップとかいうリーンソフトウェア開発とかあとアジャイルですねとかデザインシンキングとかいろんなものに広がっています。なのでベースとなっているのはこれなんですね。これがいわゆる海外に出ていってアジャイル開発とかになっているので、えー、今まあアジャイル結構広がり始めてますけどそういったものの源流になっているのであのホワイトカラーにも適用できますし今海外なんかは医療現場ね。 ヘルスケアだったり、えー、いろんなところに展開されています。だから特にヨーロッパとか、今、広がってたりしますし、オランダから、えー、研究者の方が来て、多分ヒアリングに来るということになってますけど、そういったあの結構海外でもですね今広がりつつあります。なので、これ、1つ目の誤解ですね。で、2つ目の誤解は、これ、改善活動みたいな形になっていて、いや、うちでもやってますよと。 そういう工夫提案してますよとか、皆さんおっしゃるんですね。QC 活動やってますて。でも、<笑>さっき言ったようにあの、トヨタがやってることそのままにしても、多分ね、うまくいかないんですよ。そのやらされ感とかいっぱい出てきて楽しくないって。だから、あの今、皆さんのこれからやるのは、楽しくやりたいんですね。で、あの改善っていうか、マネジメントって楽しいよねっていうところを皆さんに味わっていただきたいなと思ってるんですね。でよくく最近聞くのは 上に上がりたくないと、マネージャーになりたくないとか、幹部社員になりたくないっていう人が増えてきていて、なんでかっていうと、管理作業ばっかりやってるし、中間で間に挟まれて、上からは言われるわ、下からはつつかれるわっていう状態になるので、みんな楽しくないっておっしゃるんですけど、まあ、私も昔そうでした、食いついた時でも、トヨタ行ったらね、なんか違うな、これだっていうのがなんか感じられて、で実際楽しいっていうねで、さっきの人間的成長、自分も成長できるしっていう。 そういうところに行くと結構楽しくなってくるので、どちらかというと改善ってある意味まあ手段だと思ってもらえばよくて、自分のマネジメントのレベルをですねこう高く上げてもらうということがまあ狙いだというふうに思っていただければいいかなと思います。で、3つ目の誤解は、あのこれはまああのトヨタにトヨタリのマネジメントに関して言うわけじゃないんですけど、 大体皆さん研修って今まで受けられた中であの教えてもらうっていうのが多いと思うんですよ。で、教えてもらうっていうことが前提になってますけど、トヨタの OJT っていうか、あの組織のあり方ってどっちかっていうと考えさせるなんですね。で、僕もその師匠に教えてもらったときですね、ほとんど教えてくれないんですよ。で考え方を教えるけど、やり方は自分で考えろと言われるんですね。なので、あの、原理だったり、 その根本的なものの考え方っていうのは教えてもらえるんですけど、やり方はそ の, その場その場に応じて自分たちが考えてやっていくっていうのが基本的なスタンスになってるってことをちょっとあの頭の中にね、置いといていただければなと思います。なので、受け身の姿勢だけでやっていると、これ学べないっていうことですね。要するに、聞いたらそれをちょっと実践してみると、聞いたらやってみるっていう、自分なりに工夫してやってみるっていうところが、まあ、ある意味面白いっていうところにもつながっていきます。